さあ、サラらサがついてしまったえっ まあ、前回はあの動画見てもらうと分かる通りというか、もう散々な結果を僕個人では叩き出してしまいまして、それに向けて、今大会はちょっと準備は自分なりにはしてきたつもりでチ、はい、ームワーク、思ってた以上に良くて、なんか本当に負ける気がなかったんで、自分たち西っていうのは、そうですね、なんで今回も同様、負ける気はしてないですね。はい 完全にもリベンジマッチができるということで、まあ、個人的にはもう本当に嬉しい対戦カードかなっていうところですね。いややっぱりイラスカルさんいやもちろん早食い来ると思ってました。予想はしててやっぱり予想通りの結果で自分のチームの中でもちょっと早食い得意なんでちょっと早食い代表として前回同様勝って終わりたいなと思います。僕はで内臓が伸びるのが遅い選手なんですよね。でまあ長時間あれば限界。 ってことはでできてそれのな成績を残ってたんですけど1段階目詰まる前に頑張ってギリギリまで詰め込めるっていうのは10分は結構自分の中では限界の尺だったりはするんですよどれだけ化け物みたいな速さを持つラスカルさんに食いついていくか、うん、餃子なんでどういうペースで食べるかその10分の間で考えて行動してちょっと食べていきたいなと思います 追われる側からう立場にそ う, 感ですか、ね、うです思ってください前回は唐揚げカレー対決ということで西チームが勝利したわけなんですが今回の東戦でも西チームが絶対に勝てる頑張りたいと思います今度大う側になったんで彼を越せるように頑張ろうって思うんですけどまあそれ以前僕はチーム戦なんでチームに目をかけないという大事な前提でありながらも可能であれば あじゃあもし何か覚えたいなっていうのがだったら正直なってますね前回の唐揚げカレー戦では 10g っていう差で僕が勝利した形に終わりましたが実際の僕の心境ではやはり勝利したっていう、まあ、実感がなくて今回は形のある差でマックスさんに勝ちたいと思いますま、うん、あ一番きついじゃないですか対戦食材の中で時間も込みない一番きついのやりたかった本当にそれ以外全く理由はないです 詰まりやすい食材ではあるので、いかに詰まらせずにいくかっていうのと、まあ、20分っていう時間が、まあ、ちょっとやってみてなんですけど、前回ちょっとね、スロースタートで始めたんで、今回ちょっとしょっぱなから飛ばし気味でいこうかなって、ただ、詰まる、詰まらないで、ぎりぎりのラインを保ちながら、もうスタートから飛ばしいかなと思います勝負系とか、チャレンジ系になると、あんまりその戦略とか立てないであのい、いつも行って飲んでるので。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 前回はエビマヤさんとの対決だったと思うんですけど、<笑>まあ純粋にその自力の差でやられたっていう感じでした<笑>もうやるしかないっていう感じですね、今回、麺類ってなった時に、前回と同じ結果が出るかどうかっていうのは、本当にわからないです食べ方がもう前回にして、すでにかなりうまかったので、他の動画でもかなりうまくて、軽減値がかなり高い印象があるんですよ。 プラスこの中で結構レギュレーションとか変わったり食材もいろんなのが出てくる中で多分パフォーマンス的にはすごい高い状態になってくるなっていう印象があります違う攻略をするっていうのが今回大事だしそこは意識しようと思ってます今いろいろ頭の中で食べ方シミュレーションしてるんですけどつけるっていうことは頭にないです つけ汁を使わなければ使わなければいいっていうわけではなくて使わないと飲み込みにくくなるので、ね、ある程度そのスピードが出る必要最低限のつけ汁を使うのが一番理想的なのです、まあ、それをちょっと最初の数分で見極めてあと制限時間15分あると思うんですけどそれを保ちつつ、まあ、自分の持っているパフォーマンス最大出せるようにしていきたいな